はい、こんにちは倉田和弘です。今日もご視聴ありがとうございます。今日はですねえ、iPad で今度や、今日はやってみたいと思いますが、この右上から2番目のこの耳コピーアプリってやつね、この耳のマークのついたやつですね。これをちょっと開いていきたいと思います。でまず開くとですね、まあなんかこう何もまずファイル開いてないとここの下のファイルっていうところから、まあ、自分のところのほ、ほ ファイルの中から、フォルダの中からいろいろ開けれるんですが、まあ、それ以外にも、まあ、ドロップボックスこのブラ、左上のブラウザーっていうのを押してもらうと、えー、iCloud ドライブとか iPad 内からとかドロップボックスからとかいろいろ開けれます。 他にも、えっ、ー、と、iPod 自体、僕はここ、iPod というか、の iPad の中に曲を入れてないですけど、ここに入れてる人はそこから開くこともできます。Wi-Fi だと、このまま Wi-Fi で、同じ Wi-Fi 内で、他の、えー、iPhone とかから飛ばすこともできるんですが、まあ、こんな感じで開けていきます。で、僕は 今, ちょっと今日は、Mac the Nife のドラム抜きのカラオケをこう用意したので、こういう風になってます。で、最初はもう、この全部、このループのこういうやつね、こ, これで、この、 ループする場所をこう選ぶんですけど、こういうふうに選んでやっていきます。で、まずは最初にこの、このインベンダーゲームのこ の, この発射台みたいなやつあるでしょ。もうこれちょっと時代性が、<笑>インベンダーゲーム知らない人いるかもしれないですが、この、この今スクロールしてるやつ、この、これが、えー、再生ヘッドになります。なので、で、これで見てもらうと、えー、まあなんとなくここ、ここが、あ、えっ、ー、と、フォーバースになるんだな、みたいな。 こういうふうにドラムスね、ここの部分がフォーバースで、ここ多分ベースソロだな。この派遣見てわかるでしょ。で、この辺がギターソロ。で、ここ。ここはピアノソロみたいな。なんかなんとなくこうわかるじゃないですか。で、こうやってただ再生するだけでも、ね、再生セットでこの辺から聴こうっていうふうに思うのも全然大丈夫ですね。で、えー、この、えー、再生するこのループをやるのは、この、これを左にこの、 この青いやつ、これをこうやってギュとこうスライドさせてくると、この区間を決めれます。そうすると、この再生ヘッドがここの中に入ったら、ここをずっと繰り返してくれるんですね。で、こう、ピンチすると、こう、もっと細かく、このタイミングだなとかっていう風にして選ぶこともできます。で、えー、っと、ループ再生のこのボタンがあるので、こう、聞きながら、こう、 こういうふうに聞きながら、あ、ここスタートにしたいな、ここにスタートにしたいなと思うと、タイミングでこう合わせることができるでも、ループ再生を、ワン、ツー、スー、フォー、このタイミングでやると、この区間を、えー、指定することができます。聞きながら、スタートとエンドを選ぶことができます。これ結構便利ですね。で、ここの再生している間にこ、この iPhone の場合は、ここのね、えっ、ー、と、なんか時計マークみたいなやつやると、こ, こ、この、 スライダーが出てきますこのメトロノームのマークをしてるやつ、これをスライダーをこう下げてもらうと、テンポゆっくり、速くすることもできます。で、ダブルタップすると 100% に、元の速さに戻って、で、このプラスを押していくと、徐々に速くなって、段階を取ってね、速くなって、スライダーを使うと滑らかにやります。で、ピッチもそうです。だから、えっと半音上げたかったら、この今の三角上ボタンを押すと、 下を押すと下げて下がっていきます。で、スライダーでやると中途半端なこのピッチの上げ方もできたりとかして、で、ダブルタップすると元に戻ります。こんな感じですね。で、ここはなんか有料みたいで、えー、多分このイコライザーをかけたりできるんだと思います。で、このスライダーマーがここのところはですね、多分これは、えーと、右チャンネルと左チャンネルの音のバランスを変えれるんだと思うんですね。で、この、 多分、左右反転することもできたりとか、えー、っと両方のチャンネルを片っぽのチャンネルで出すとか、例えばイヤホン、アンチャンしかないからだったりとかすると、こういうのもできるんだなとかっていう感じですね。あとはもう本当に感覚でいじってもらうと全然できると思うんですけど、であと、ここを僕、僕、再生はですね、これ、マイナス10秒、マイナス5秒、マイナス15秒っていうのが設定できてるんですけど、これ、設定の場所が右上 の, の歯車ですね。こうしてもらうと、 えー、タイムストレッチエンジン、まあ、再生するときの、ね、スピードの加減、要はえっ、ー、と 50% から 25%、これも選べます。これ最初この状態になってますね。でこれもストレッチエンジンはもうこれ結構スピードを上げるのねこれ絶対オンにしておいてください。でオートロック回避、これ結構便利です。あのー 僕なんかもこう語学の勉強してるときに、車乗ってる間にずっと何とか再生させてるんで、突然そのオートロックでプツって止まるんですよ。だからこれをつけておくと、オートロックが設定されてても、このアプリが起動中はずっとこうねあのそのままずっと再生し続けてくれるという感じ。でバックグラウンド再生は、これないと普通にこの再生してて、でこうアプリを閉じると止まっちゃうんですよ。だけどこうバックグラウンド再生を設定しておくと、え、ー 再生しててここう、他のもの立ち上げてる間も、こうまあ、BGM として聴けるみたいな感じですね。なので、他のことをやりながらもできます。これ便利ですね。で、上書きインポート。えー ミュージックライブ上書きインポート、まあ、同じものを、えー、上げたときは、またこの全部消去しちゃうんではなくて、えー、っていう形ですね。消去しちゃう形になるのではなくて、まあ、キープしておく。iPad プレイヤーを使用するっていうのは、まあ、これですね、僕入れてないんで、まあ、使ってはわないですけどで、インポートしたらすぐ再生するっていうのが、まあ、はいきなり再生が始まるということですね、まああの。場所設定してからっていうことはオフにしておいてもらってもいいかな。 フォルダー再生っていうのができるみたいなんですね。なので、フ、え、ォ、ー、ルダフォルダーの中のものを全部ルーフォルダーが作れるんですね。で、フォルダーっていうのが、えー、ファイルのところで、でここで、えー、っとこのファイルのところの、ファイルの曲を選んでいくんですけど、これ、えー、この中でへ、右上の編集っていうのを押すと、フォルダーを作成することができるんですね。フォルダーの中に、こうまあ、例えば、 まあ、語学とか、例えば音楽とか、えー、カラオケとかいろいろ入れたりとかすることができて、でここら辺でホルダーの中に入れてるもの自体をずっと再生するっていうのが、まあ、設定できるみたいなんですね。まあまあ、かなり便利ですよね。で、スタートタブ、まあ、タップして演奏位置を移動ってい う, がいうのが、まあ、スタート。で、エンドもそれができるというふうに設定。最初の状態はこの状態になってますね。で カーソルに追従してスクロールっていうのは多分、こういう、こう、アップしてて、を再生すると、これがこう、端から消えちゃっても、ずっとこう、同じように、この真ん中、ここがこの画面から切れないように、まあ、追っかけてくれるという、そういうボタンですね。で、クイック巻き戻しですね、僕、語学とかやってると、5秒からちょっと長くて、まあ、1秒とか、2秒とか、 でまあ、5秒ぐらいって設定しておくとちょっと戻るっていうのが便利ですねなのでこう再生してて5秒戻る1秒今の今の1秒聞きたいなみたいなのは、まあ、こういうゆっくり再生しながらもこう例えばこういうのゆっくり再生しながらもでこれこう音楽とかだとこれぐらいの設定しておく方が便利かなっていうふうに思ったりしますね なのでこれ、かなり、えー、使いい勝手はもともと、えー、プロ版じゃなくても、えー、そんなに値段高くないのでこれ1つ買っておくともうかなりのものが、えー、時短でできるんではないかなというふうに考えています。 はいいかがだったでしょうかめちゃくちゃ便利ですよね、えー、こんな感じで、えー、耳コピ ア, アプリちょっと有料ですけどぜひぜひ、えー、使っていただけたらと思います、えー、面白かったなと思う方は高評価をお願いします、えー、よければね、えー、チャンネル登録の方でもお願いしますねはい本日は今日以上になります今日も最後までご視聴ありがとうございました